エジェックキッズの皆さんですどう ぞ, どうぞ 太平洋の荒波を越えてここに集いしエジェック・キッズ光をまといただいま参上